どうも十円旅人のムブです。一つ十円で芸をしてチャリ旅をしています。えー、今日は京都駅付近での気象で人の往来がすごいです。えー、ちょっと体痛いんですけど、十円旅行きますか。 これね、あの置き場所もね、カゴをかご上げることによってできたんで、使っていきたいと思います。ほんまね、ちょっと口からした方がいいんですけどね。いだ、らただけやねんけど、時間悪いし。大丈夫かな、これ。一つ僕のゲームでもらえないんです。いいですか。ありがとうございます。ちょっとボールの中にちょっと、あの、押し流し機械つきますけど、ちょっと埋、ま、埋まっちゃったんで、あの。 僕がちょっと選んでいいですか、はい、はい。じゃあ行きますあのガガ君の大の真似しますって感じなんですけど、はい、どうでしょうかどうでしょうか<笑>どうでしょ か, しょか微妙でした か, か元がちょっとガガ君がちょっと あ, れであ、すみませんありがとうございました、はい 「壊れるほど歩いても3分の1も集まらない」「純情な感情は空回り」「ありがとうさえ言えないでいる My heart 公園で作業してたら壊れました。あの石とかね すすすんなな深かったりするで、で危ないですよね。フローリングとかね平らなとこやったら日本負けたら全然余裕なんですけどあの何やろちょっと足が斜めって入るというか内側に重心が向かないような造りなんでちょっとでも凸凹があるとすぐにこうなんて外向きに、えー、こけてしまって鼻をが引っ張られるっていう事態が起きるんですよ。 すすすすすいいません、んちちょょっっっ、はいね、っとととと僕僕のの見見てててももららえええなななででででででかかかかかかああ自転車やっぱり移動時間だれありがとうございます。 移動時間、ね、ばっかりやっとちょっとあれなんで。 このちょっとマイケルジャクソンのモノマネと<笑>ウィアー・ザ・ワールドのモノマネと<笑>すごいですねあともののけ姫の<笑><笑>ちょっとこの中から多分やったら知ってると思うんであでも大丈夫です全部知ってるので知ってますか<笑>はいじゃあえそれはなんか映して、はい、上げても大丈夫なんですかインスタとかにあ全然全然はい、あ大丈夫ですか、はい、お願いしますむしろ あ, あの日本っぽいの A and B って言う YouTube 投稿したりしてるんではいあしました。 じゃあ行きますねはい獅子、えー、神は命を与えもすればうまいもすそんなことまで忘れてしまったのか獅子神はどうしたいマグロ神を突っ込まっったんだ父のことはやりくいな獅子神みたいな感じでやってますあそうなんですね、はい、どっかなんか所属してはるんですかいや 全然あの趣味でで、えー、ですれちちちょょょっっっっととととああ今最後にたたかったんイ<笑>ンやってもうも。大大丈丈夫夫ですすか、はい、今もマイケルジャックスはいきますね、はいえーえー 拍手をしてあげたかっちょっ と, と<笑>ででも大阪市はちょっと大阪とねインスタ上げてくれさあの。 この岐阜にやってらっしゃった方のね。チーズとの飲み物買ってくれたんですよ。ちょっと動画ね。撮れてるのも撮れてなかったんで、はい、写してみたいと思います。今日の公園、こんな感じですね。いや見てください。このね。もう茅葺きの屋根みたいなもついて で, でね。もう寝台もついててね。もうこれ完璧な寝床ですよね。もうちょっと日が日が日が時間ん。もうちょっとね。日が暮れてたらもうここで泊まれたかったですね。うん、あまだ。 いつか絶対泊まりたい宿ですね。ちょっとしたことが目玉商品の紹介を忘れてましたね。えっとこれですね。これね。ちょっと穴開けて首ぶら下げていこうと思います。ちょっとね。今までね。ちょっと。あの10円ゲーやるんで、あのもしよかったら10円お気持ちでくださいって言ってたんですけど え, え、10円ゲーって何ってなる人も結構多いのと結構なんか普通に良かったら10円。円 くださいっていうことも結構割とグレーになっちゃうかなって思ってあのこれぶら下げといて「あのちょっと芸やるんで見てもらえませんか?」っていう感じの方がシンプルやしいいんじゃないかなと思ってちょっとそれで実行していきたいと思います、えー、もう3時回ってるんで、まあ、ちょっとあの急ぎますあのモノマネ顔芸その他。 逆逆に見まま、はい、ますす、ねはいいなんであそうでだ日目くらなじゃ あ, 作品名で<笑>あワンピースの、はい、<笑>黒ひげ。はい がが夢を見るる時代が終わるっててええおいぜーは は, は, は, はじあ、ああ、かかかかんんすすすままねそそれで、はい、えなんか YouTube とかでな、はい、とうめましたら僕大阪から。 どこですか大阪の、えっと、境ぐらいなんですけど、そ<笑>からこう大和川をくーっと上がってきて<笑>で、今ちょうど大津に行こうってなって、その途中です、まあ、大津ここそうなんですか、はい、地元のあれですか。こ, こででです、えー、草って近いっすか地下まあ、ああチャリンカ分んれた大丈夫、うん すごい、ね<笑>いいすねはい、ないそこで<笑>歯のいャリ<笑>いでがこう危いない危ない危ないあー、ね、なる危ないへーあてあありがところでない危ない危ない危ない危ない危ない危ないざない危ない危ない危ない危ない危ない危ないな危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ないい危ないてい危ない危ない危ないいいますおい危ない危ないい危ない危ない危い危ない 金あるし。<笑>あ、なんか儲かってる、らっしゃる、ね。え、そんななんですじゃあ、今日草津の、なんか温泉行ってきます。今からこの山道を越えて、滋賀県に突入したいと思います。えー、充電は。あと 6% パーです。いやー。あのシェアスポットで買わたらよかった。でも、荷物整理前やったから、大蔵省なさやったから、かりんが。 この道が向かいたい道にあってるのかどうか果たして充電がないから調べないもうお邪魔しますお邪魔します、えー、豪華のレーブワンごちそになります人がどんなら気にしたらあかんすげえに行くろ<笑>